メモタンチャンネル、えー。メモリーズカンパニーのお二人に来ていただいております。どうぞこんにちは。はい。はい。かわいい。では紹介お願いします。はい。はい。出るかな。イ出るかな。入ってます。ああ、通りました。はい。私たちはメモリーズカンパニーのメモタンとリーズです。二人合わせてメモリーズ。 はいえー、メモタンは、えー、ブルータンチワワなんです、はい、夢はスーパーヒーローとあとスーパーパフォーマーを目指して日々いろいろな特訓をしておりますそして2021年からあこのたすきあるんですが西淀川区魅力発信サポーターとして活動させてもらってます みんな、西淀川区の YouTube とかあとメモタンで検索してもらったらメモタンのユーチューブが出るんだけど魅力発信してますのでぜひ検索してみてくださいそして今日はメモタン、吹雪を披露してくれるんだよね。 大丈夫大丈夫いあ、うん。あうん あ